お前が真のボンバーマーになるのは諦めようが、それはお前の人生じゃ。お前の好きにすればよい。じゃがな、本当に自分がしたいことはなんなのか。時の悩み、苦しむもんなんじゃ。それから逃げてはい哀歓。まあ苦しめしろぼ。じゃがその先は、その先は。 でございますか、バグラー様うん、ジェッターズはその後どうしておるはっご安心ください。ボンバーマンのいないジェッターズなど、もはや我らの敵ではありません。そうか。おいひげ、ね、バグラー様、それは最近のお前の活躍は評価に値する。よってお前に。 悲劇に華丸よくできました軍将を授ける。うん、うんどうしたいらんのか あ, あ、いりますいります。ありがとうございます。うん ここはバーチャル空間、うん、この私もバーチャルな存在だだが攻撃を受ければ実践さながらのダメージを体感する精巧なバーチャルシミュレーションなのだ、うん、では行くぞ、うん、ボンボーンシュートやっ 宇宙の彼方から落ちてくる無数のロケット果たしてどこまで避けられるかな この調子で次の修行もクリアだ！はい！なんだこれあ？あ、なんだよ。今度は三対一なの？よく聞けシロボン。我ら三人の攻撃をかわし、一番から九番までの玉を踏んで回ればクリアだ。 うんうん、うわーすっごい な, のじゃなんだじゃあ落ちても大丈夫ってことだよねさあそれはどうかなま僕には関係ないねだって負けるはずないしドキャン大した自信じゃの最終ステージの相手はこのわしじゃえばあちゃんがうんやめといた方がいいよえ なんだって僕もボムスター2個だしそれにばあちゃん腰が悪いってずっと言ってたじゃんふん人の心配なんぞしとる場合かそれよりさっきまでべそかいてたくせにえらい変わりようじゃなべそな どうせバーチャルだからインチキしたに違いないバカシュート よかったわね無嬢ちゃんバグラー様から勲章もらえてこれもママのおかげだよ何言ってんのよ無嬢ちゃんの実力よいやママの応援がなかったら今の僕はどうなっていたかあっ無嬢ちゃん 泳いびですか、ムジ様<笑><笑>お前らも一杯飲めほっありがとうございますせっかくいい雰囲気だったのに…ほら、ムジョいつまでハメを外しておるのだマグナ様早く次なる宇宙に一つしかないアイテムを奪いに行き、勲章を取り上げるぞえ、はっ正しにおい、行くぞ 誰か一人ついて来い俺様が行くぜちょっと今度はあたし何を今度はオラの番だいダメ私だいあたしの番俺様オラだいあたしオ様おいやめろ寄せないが、うん、誰でもいいから早くしろよ勲章取られちゃうだろうやめよみんな どうして当たんんないんだし、うん、かに確か昔のシロボンではないようじゃな昔より弱くなっとるあっそんなんじゃジェッターズをクビになるのも無理ないのなんだよバーチャルのくせに、えー、そんなこと言うな、えー、まだ気がつかんのかわしは本物のボンバーさんじゃあ 手加減したんだいボ僕が本気を出したらこんなもんじゃないんだ見てろよ あいつらじゃんけん弱いだもんよーしそれじゃあワンクロスへの宇宙に一つちかないルノイスを奪いに行くぜ抜かるじゃねえぞまかせてーそっか ボムスターがニコになっていい気になってたんだでも考えてみたらボムスターがニコになったって何も変わってなかったんだよねああボムスターが手に入ったところでその後もしっかり修行せねばボムスターの効力は何も発揮せんお前はいい気になって修行を怠ったそれだけのことじゃボムの力はボムにあらず 心にありばあちゃんわあボムスターが、やっとお前を認めたんじゃよいくらボムスターばかり集めても共に心を育まねば、力は得られんい お前はやっとそのスタートに立てたんじゃスタートよしさあ帰ろっか花が減ったじゃろおそういえば夕飯まだだった<笑>さあ行こっか とばあちゃん。 待て。俺がやる。バディおい、たねえのバディどうしてだ俺もジェットスターズタトゥバイサイキンタタカイディデッドならタジャネイ待て待てセイ あ, あれは<笑>あのシルエットは、まさか…マティ 変わってないじゃんバカ野郎<音楽>大丈夫だ仲間を信じる。バーディー じゃあ遊びがいがありそうだね俺も本気だし クソボンバー あいつ、ジェッター星に帰るって言いよったええ、ボンバー星が故郷なのになモモゃん だってでもさ昔兄ちゃんから言われたんだ「好きなら続けろ」でも嫌いならつらいだけだからやめろってじゃああんたはどっちなのよ好きだよえ うんシャウト。 レッターズのリーダーは心が広くなくちゃダメだからね。シャウト。これからもよろしくね。期待してるぞ。ふ、う、ふん。<笑><笑>どんどん期待してよ。なんとてボムスター。ニコ。だからね。だからそれをやめろって。<笑>うん。<笑> 水せっかくファイヤー系の新技を覚えたシロボンだけど火って水に弱いじゃん第17話「魅惑のマーメイドボンバー」「近所の橋から宇宙の果てまで」